よし、やっと2周年記念動画が出来上がりました。それでは、花見に行ってまいりますわ。さて、関東地方では、間もなく、桜が咲くそうです。コロナの影響で、2020年の春から、展開の離職を呼び名古されたものの、本年は、シートを開けての飲食を伴う宴会が、 4年ぶりに会人となって花見キャップでにぎわっている場所もあります。一方、花見期間中、あまり飲みすぎや食べ歩きが推奨されないように思われます。それでは綺麗な桜をスラウーをお楽しみに。